こんにちはブロードです。今日はですね財布をを捨てててままししたっていう話をしていきます。僕が2016年から財布を持っていないんですけれども今に至るまでどんな財布を使ってきてで実際どういうふうに財布を使わずに生活しているのかまとめていきます実際皆さん財布って持ちたくないなと思ったことありませんか昔だとすごい長財布ブランドの長財布をポケットに入れて で街を歩くっていうようなことがスタンダードでしたけども今これからの時代もうキャッシュレスになってもう全然必要ないんじゃないかっていう時代になってきましたそれを見越して僕も今財布を一切持たずに小物入れも捨ててじゃあ実際何を使ってるかっていうとこのスマホの裏についているこのカード入れだけになっていますクレジットカード1枚だけ持ち歩いてでプラスキャッシュレスを実現してる僕のアイテムを紹介していこうと思います 僕のチャンネルではこうしたミニマルなアイテムの話だったりとかあとはコスパのいい生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそもそもなんで財布がいらなくなったかっていうと実は僕はもミニマリストにすごい憧れていてでミニマリストだったら財布なんかいらないんじゃないかなって思い始めて財布を断捨離するようになりましたで実際一番最初にやったのがもうキャッシュレスにするためにまずはクレジットカードを減らしてポイントカードを捨ててでポイントカードを貯めるようなアプリを導入したりだとかっていう風に細か いいことをししていきましたで財布を捨ててで実際小銭がいることって結構あるじゃないですか小銭がいる時には小銭入れを100均で買ってきてっていう、えー、プロセスを僕はブログに書いていましたでそのブログが今でも読まれていて、えー、財布を捨てたミニマリストみたいな検索をしてもらえると見てもらえるんですけどもそういったちょっと概要欄に貼っておくように見てもらえればいいんですけども、えー、財布を捨ててミニマリストになりました で実際2016年なんでもう PayPay ペイペイとか LINEPay とかない時代なんですよむちゃくちゃ苦労してで特に苦労したのがなんとあの田舎に行った時にすごい苦労したんですよねで田舎に行って も, うもちろんクレジットが使えると思い込んではないんですけどもクレジットが使えないお店があるなと思ってお金を持って行ったんですけどお金が足りなくなっちゃってであの栃木の山奥で実際あのホテル泊まったんですけどそのホテルの決済が ポイントで決済してると思い込んでいたのにも関わらず、ポイントで決済できてなかったんですよ。なんで、もう現金で払わないといけないってなって、でも現金持ち合わせてなくて、あ、どうするんだってなって、で、銀行行ったんですけど、銀行のキャッシュカードがないと下ろせないし、で、プラス、もうそのね、お店が、宿がですね、すごく山奥だったんで、あの、クレジットカードも使えないし、で、もう、 何て言うんでしょうそういったテクノロジー系の話が全然通常しないんですよねなんでも う, もう何をしたかっていうともうすごい平誤りをして土下座をしてでもうもう申し訳ないんですけどこれしかできないともうインターネットバンキングで振り込みだけさせてくださいとで振り込みをするんで今から僕が目の前でパソコンを使って振り込みするんでこれだけ見てくださいっていう風にもうオーナーにお願いをしてでようやくインターネットバンキングでその値段を振り込んで をたともうそれ以来もうトラウマーになっちゃってもうキャッシュレスにするのがかちょっと時代が早すぎたなと思って現金を持ち歩くようになったんですねそうやって失敗を重ねながらも今ようやく、えー、財布を捨てて、えー、ミニマルに生活するようになりましたこれ実際何をしてるかっていうともう財布はもちろん持ってないですでこれまでまで小物入れを持ってました カードケースを持っていてカードケースにあの無理やりね小銭も差して使っていたんですけどもそれもすることがなくなりましたで小物入れもないしで実際、まあ、スマホは毎日持ち歩くじゃないですか毎日持ち歩くスマホを財布にできればいいなと思ってようやくこの位置まで行きました日本の場合クレジットカードを使えるお店もあるんですけども使えないお店だとかもありますよねでその時に PayPay が最近普及してきてきペイペイ使るるお店を使ってるとかすすんですけどやっぱりまだクレジットカードが実際に現物がないとダメっていうところが多いんでもう1万円だけここに挿入して、えー、移動してるっていう感じですで実際にこれがどうなってるかっていうとこのねカードを挿してでプラス現金1万円だけここに挿して、えー、移動してますなんで持ち歩くカードは1枚だけですで基本的には PayPay ペイペイを使ってで基本的にはメルカリの ポイントを使って。で、LINEPay を使ったりだとか。あとは、現金が必要な時にはもう仕方なく現金を使うんですけど、もう今、福岡、現金使わなくてもいいようになりました。僕の場合、生活をサブスクリプション、月額制のランチだとか、月額制のカフェをもう多様に利用することになってるんで、僕の場合もうアプリで決済することが大半になりました。なんで、現金を使うことがなくなったんですよね。なので、クレジットカードで基本的に使うお店しか使わないと。 いう意味で今はこれだけになってますこういう生活をするとすごく便利何がいいかっていうともう現金持ち歩かなくていいですし現金ってちょっとねあの衛生的にどうなんだっていうこともありますしでプラス中国の場合はもう現金を使うのにサインが必要になったりするわけですよねでんでかっていうと偽札が多かったりだとかあとはねその偽札で本物かどうか確認する前のサインが必要だとかっていうふうにもう 現金を使う方が難しくななっていいるるぐぐららの国もあるぐらいなんで今後日本がこうやって現金が使えない国になっていくんじゃないかっていうことでもう今財布を防てていますこのスマホにつけるカードケース何がいいかっていうとここが伸縮するんですよ伸びるようにできているのでカードが何枚か入れやすいです3枚4枚ぐらいまで入るんじゃないかっていう作りになってるのでここにクレジットカードと プラスお札を入れたりしてますでちなみに交通系のカードはどうしてるのかっていう話になるんですけども交通系のカードはモバイル Suica を使っていますモバイル Suica っていうアプリがあるのでそのアプリを使って iPhone だとかになると iPhone をそのままかざすとピッてできるのでモバイル Suica を使っているという感じです何でもほぼほぼお金自体に触ることがなくなってきた でもうどんどんどんどんキャッシュレスの時代になってきたなっていう感じですプラスどうしてこのクレジットカード1枚を持ってるのかっていうとこのクレジットカードが法人カードになっている会社で立ち上げた、えー、カードになっているので会社の決済は全部このカードでやっています何のカードを使ってるかっていうと楽天のビジネスカードになっています楽天のビジネスカードが優れている理由としてはもう作りやすいっていうところとポイント還元がいいっていうのですね 他には、まあ、特にないんですけれども僕がプライオリティパスっていうあの空港ラウンジが使えるクレジットカードを対応してるのでその関係でこの楽天のカードを使うようにしていますアメックスのビジネスカードにしてもよかったんですけれども今は楽天のカードを使ってるかなっていう感じです今後で、ね、いいカードを見つければどんどんどんどん移行していこうかなというふうに思ってるんですけどもやっぱりね今のところはこのビジネスカードを利用してるようなイメージです で1枚だけのクレジットカード大丈夫かって話なんですけども、今プライベートで使うお金ってとほとんどなくて、なので、もうほぼほぼ事業投資ばっかりにお金を使うので、このカードだけと。で、自分のプライベートなコンビニで買ったお菓子だとか、普通に食べる夕食だとかは、もう PayPay ペイペイだとか LINEPay だとか、モバイル系のキャッシュを使っているので、利用しないと、クレジットカードは利用しないっていう感じです。 で海外だとちょっと違って海外の場合は別のカード SPG カードをよく利用していますこれはホテル系のカード旅人が好んでいるカードなんでよかったら別の動画でも、えー、紹介してみよかったら見てみてくださいライフパッキングの動画でも紹介してみてみてくださいライフ捨てると何がいいかっていうとめちゃくちゃ持ち歩くものがなくなりましたもうスマホはもう譲れないですよね必ず持ち歩いてるんですけどもスマホと僕が持ち歩いてるのは AirPods Pro、えー あのイヤホンを挿してで移動しているという感じですなんでも本当に手ぶらで移動することが多くなりましたでもう手ぶらでしか移動してないですねでプラスもう今仕事も今スマホだけに移行しようとしていてすごく今整えていますスマホ1台プラス、えー、もう1台アンドロイドも使ってるんですけどもアンドロイドと iPhone を使って仕事してるっていう感じですでアンドロイドとスマホはなんで2つ使ってるのって話なんですけど僕は YouTube をね 見たくてで、YouTube 見ながら仕事したいなと思った時に、iPhone だと2つ見ることはできないじゃないですか。YouTube 見ながら仕事できないんで、Android を持って、Android で YouTube 見ながらスマホで仕事してるような感じです。で、海外でも同じように、もうパソコンを持ち歩くこともなくなったんで、スマホを2台でいろいろと仕事もこなしてるっていう感じです。まあ今後ですね、スマホで仕事をどうやってやってるのか。 もう基本的にもうメッセージのやり取りばっかりなんですけどもメッセージのやり取りだとかあとはパソコンでできないような仕事、えー、動画編集だとかもこっちでやるようになってきたんでそういった話もどんどんどんどんアップしていこうかなというふうに思っています今日はですねスマホで財布を捨ててみましたという話をしてみました皆さんいかがだったでしょうかスマホ持ち歩いてますよね財布持ち歩いてますよね財布をミニマルにしてもっともっと気軽に移動しやすい格好にするのがおすすめかなという感じです 今日の動画はですねミニマルな財布財布を捨ててみましたっていう話をしていきました皆さんいかがだったでしょうかやっぱ財布捨てたいなと思っている人いらっしゃいませんかというわけでもうぜひぜひこういうふうにもうミニマルにして財布を持たないもうカードもいらないキャッシュレスにして生活をよりよく移動できやすい、えー、ミニマルなアイテムを持ち歩くのがいいんじゃないかと思っています